皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。今回は、比較名合成、パート3でございます。比較名合成って何かっていう方はですね、こちらの動画、えー、ぜひ見てください。パート1が基礎知識とカメラの設定ですね。それから2つ目が、実際に撮影するところと、 比較名合成いえすパート3の今日はですね皆さんにぜひトライしていただきたいタイムラプス動画の作りり方になりますねあのよくこういう星が線になっていくあこういうやつこれ<笑>星がピーって線になっていく動画あるじゃないですかこの間そのベランダで撮った素材を使って撮影素材を使ってその動画作れちゃいますので今日はそれを紹介していきたいと思います イ、yeah! エ<音楽>ーイじゃあ早速やっていきましょうかもう皆さん撮影素材はある前提で。 えー、進めていきますので、えー、ここからパソコンの画面に移りますでですねそうだそうだ一つ言わなきゃいけないことがあったえっ、ー、と今まで私、まあ、過去の動画もそうなんですけどなるべく、まあ、パソコンが Windows と Mac の環境の方いらっしゃるじゃないですかでなるべく共通のソフトで紹介しようという努力をですねかけながらやっていたんですねで以前にこう飛行機のこう功績を 消すっていうタイムラプスで飛行機の航跡を消すっていう方法を紹介する動画をこうやってアップしてたんですよ。でこの時はダヴィンチ・リゾルブっていうね無料の動画編集ソフトウェアを紹介してたんですね、まあ、その理由は後々作品作りをした時にえ何かしら の, そのプレミアなりファイナルカットなりダヴィンチ・リゾルブなり使って作品を作るっていう工程が必要になってくるので。 もう今の段階でちょっとずつ慣れていった方がいいですよって意味も含めてそれを紹介したんですけどえいきなりね、まあ、初心者の方、まあ、写真から入ってきてる方に「ダヴィンチ・リゾルブ」を勧めるのはなんかとっつきにくいという意見をいただきましたので今日はもっと構成がシンプルな本当にタイムラプスを作るためえワンシーンのタイムラプス動画を作るためだけの フリーソフトを使って、えー、進めたいと思いますで Windows はシリウスコンプっていうソフトを使います、まあ、このシリウスコンプにも実は比較名合成の機能がついてるんですけどね、えー、さらにそれにタイムラプスにするっていう機能もついていますじゃあお見せしますね、えー、今日使うソフトはこのフリーソフトのシリウスコンプっていうことです そうそうですね。ありがたいことに日本語表記でございます、えー。概要欄にリンク先を貼っておきますので、そこからダウンロードしてください。今日はね、これをダウンロードするところからいこうと思います。まあ、いろいろこう書いてありますが、えー、これはね、比較名合成と、それから、えっ、ー、と、タイムラプス動画、えー、通常のタイムラプス動画、それから、 え今日のススタタートトレイルを描描くタイムラプ動画両方が描けるソフトになっていますでですねまあこういう使い方動画あこれシリウスコンプさんの YouTube チャンネルがあるんだねここ見ればいいじゃんじゃん<笑>まあでもそうは言わずに、えー、やっていきたいと思いますんでねはいじゃあこのシリウスコンプのダウンロードをここから、えー、ダウンロードしますじゃクリックしてお悪質なダウンロード検出されましたまあそんなことないので続けますよ でこれなんかセキュリティソフトの関係でねダウンロードできない場合ってあるんですけど右クリックしてシークレットウィンドウで開くってやつを開くとダウンロードできます。セキュリティソフトがこうね更新されるという強化されるにしたがって、まあ、こういうことが起こるんですけどまあ今のやり方で多分いけるんだと思います私がいけてるんで。 はい、で、えーと、ダウンロードの ZIP を開いたらこのセットアップ EXE っていうのがありますのでこれをダブルクリックしますあセキュリティの結果出たよほらこうやってねくるんだこれはインストールでいいですはいというわけで無事イントインストールされましたこれがシリウスコンプになりますはい色々いろいろ消しましてじゃあここから やっと作業に入れるわけですねはいではシリウスコンプを起動いたしましたのでやってみましょうか実際。んで、えー、この画面見ていただくと分かりますけど基本設定動画作成静止画オプションでまずこのタブが3つありますねそれぞれの役割が、えーはい、切り替わります。はい、で、えー、と読み込めるファイルがこの JPEGTF、えー、それから r a w もね、えー、と一部 えー、これ、あ、表示が出ますね。えー、他のソフトを使って、まあ、ロー画像が読み込めるようになるってことですね。まあ、通常は JPEG とか T f でいいと思います。で、ダークフレームっていうのは、えー、キャップをし、カメラにキャップをしてで、ね、真っ暗な画像を撮ると、ノイズだけが発生するデータが取れるので、それを引くっていうことが、まあ、このダークフレームのことなんで、ね、使い方が、ここに書いてますんで、 まあ、この通りやっていけばいいことにはなるんですけども、まあ、保存先ファイル名というのは、この、えー、保存する場所をどこにしますかということですね。とりあえず今デスクトップにしておきます。はい。で、画像ファイルを指定して、比較名合成が回るようなところですねで。それでこの間ベランダから撮った画像を取り込みましょうか。はい。JPG はい。これがこの間撮ったやつですね。 はい、JPEG 画像を読み込みます。はい、そうすると今もうね、これでね、合成してくれてます。で、こっちの右下のところにね、だんだん線になっていく様子が表示されてて、こっちが元画像とい感じですね。あ、そうですね。で、これは今は、ただ単に比較名合成をやっている状況ですので、この基本設定のところからで き, でできるのは、 比較名合成ですね。えー、星を軌跡にするっていう作業ができます。で、まあこれで処理が終わるまで待つということですね。おい、終わったみたいです。処、え、理、ー、時間は143秒かかったっていうことで、うん ？2 分半ぐらいかかったってことですね。 撮影したデータを保存しましょうあ、このデスクトップにありますね。えー、今できたデータがこちらです。というわけで、まあ、前回のスタースタックス使わなくても、Windows の人はこれで比較名合成同様にできますよということがまず1つですね。で、えー、本題です。こらこが本題です、えー。タイムラプスに行きます。この動画作成っていうところに行きます。でですね、えー、動画をついでに作成するっていうところがありますから、これをチェック入れます。はい でえー、1秒に何コマ使いますかってタイムラプスですねでこれですねあの私の推奨は、まあ、動画の基本ですけどね24フレーム以上ですね、はい、24フレームより下になるとカクカクしますでこれはですねちょっと深い話になってくるんですけどタイムラプスの動画で1本作品を作るときにね1本作品を作るときに ベースフレームっていうやつがあってそのベースフレームに合わせたフレームレートこの秒間何コマっていうのを指定しなきゃいけないんですけども、まあ、大体通常だとそのベースフレーム30フレームとかで作ると思うんですよねだからここはまあ私の著書のあのタイムラプスの教科書にも書いてますけど、まあ、ベーシックな の, のは多分30フレームなので 30フレームでしておきます。まあこのぐらいから滑らかになりますよと。で動画作成モード標準と比較名になります。で標準になると1000にはなりません。1000にはなりません。ただ星がこう動いてる感じですね。で比較名合成すると1000になっていくことです。まあ今はちょっと普通の動画でいきましょうか。で、えー、動画縦サイズっていうのがあります。でこれはですね、えっ、ー、と1080がフル HD フルハイビジョンですか。になります。 で 4K ってあるじゃないですか俗に言う 4K 画質それは、えー、2160になりますでまあ 4K じゃなく今はフルハイビジョンでやりますかでこの720だと、えー、DVD 画質ってやつですねだから結構今モニターがみんな良くなってるのにモニターなりテレビなり だから画質良くないのでまあ最低でも1080以上にしましょうねでその間も選べるようにご丁寧になってますけど1080か2160かっていう二択でいいんじゃないかなと思いますねであれまだつかないなあなんかやってないんだねあ保存先ファイル名を指定してないからか動画作成に決めるからあそうですねちょっと今私この保存先ファイル名を指定してなかったので、ね、今。 ここが選択できなかったんですけど、今指定したのでできるようになりました。じゃあこれで、えっ、ー、と動画作成オプションから、この画像ファイルを指定して比較名合成に入ります。えっ、ー、と指定するのは、どういったさっきのファイル。はいはい、XS10。はい。E、全部選択します。はい。で、これで比較名合成を 動画をついでに作成するなので、比較名合成の画像と、それから動画を。二つ出力していることになりますね。はい、じゃあ、これまた待ちます。うん、コーヒー入れてこようかな。ちょっとコーヒー入れてきますよ。終わったかな。よいしょ。 処理完了あ、終わったかなこれすごいですよ、ね、でもねえっ、ー、とこちらが今、まあ、同じですけども JPEG の画像 で, でこっちが、えー、と動画ですはい、はい、これタイムラプスあなんか隠したぞあパソコンの問題でしたねはい、まあ、これが、えー、今作ったやつでえっ、ー、と3秒の動画になってますね秒間30コマ 30枚にしたので、えー、と105枚取り込んでますから、えー、30秒で1枚ってことは3秒の動画になるってことですね 100÷30 かだいたい 100÷30 で、まあ、3秒ちょっとの動画になるってことですねはいで次に比較名合成やってみましょうか、えー、同じく基本設定から保存先ファイル名を指定しますで動画作成で 30コマ、えー、動画作成モードを比較名にして動画サイズは1080フルハイビジョンですねで回転はなし で, でこれで比較名合成します写真はどこにするんであっ写真を選んでなかったえっ、ー、と素材を選ぶと合成する素材を選ぶととはいこのように撮影した105枚を選択しましたそうするともう始まります、はい、でまた えー、動画に仕上がるのを待つという感じです、ね、結構簡単でしょうんちょっとねうちの奥さんがお菓子を買ってきてくれたので、うん、私パソコン2台だったりモニター3つだったりするのはやっぱりこういう作業させてる間に他のことやってるからなんですよやっぱねまあ最初はやっぱりもちろんパソコン1台でやってたんですけど上達すればするほど待ち時間がこう長くなってくるで 動画を始めると余計それがあるんですよね動画待ち時間が長いレンダリングっていう作業があるのでなのでこれやってる間は他のことをやって、まあ、メール返信したりとかね、うん、はいできましたでえっ、ー、とさっきの保存先指定したのはここですねはいここに 機関名合成した写真またもこれも同じですけどこれと、それから今度は背になってくるタイムラプスだ。ほーら。ちょっと今読み込みがピクッてなったのはパソコンの背ですね。あー。綺麗に背になるでしょすごく便利なソフトウェアですよね。これがフリーでできるっていうことで。星空通じさん、ありがとうございます。はい。で、えー、とこの動画作成モードの残像レベルってあるじゃないですか、これ。これを、 下げていくとあのお尻がすぼまったような、えー、タイムラプスができます。まあ、例えばこれ50にします、うん。前回のそのスタースタックスで説明したコメットモードってやつですね。だから今、えー、この弾道レベル50にして、えー、します。でこの動画の回転とか説明しませんでしたね。これまあ、今は回転なしなんですがあの縦構図で間違って揃っちゃったっていう時はこれでチェックすると。 この縦構図の画像を横構図にしてくれるっていう、なんて優しいソフトなんでしょうね。はい。比較名合成またやってみましょう。あ, あ、もうちょっと。で、写真を指定しましょう。これね。コントロール A で全部指定できますからね。はい。で、これでまた待ちまーす。はい。あ、そうだ。星ナビ3月号を落としたんだった。ちょっと星ナビ見てみましょうかね、そこね。 そう今回ね、3月号にね、あのー、私のお友達の整形写真家、えー、北山照康さんが、α7s3 のね、えー、記事を書いてますので、興味のある方は、ぜひそちら見てみてくださいね。北山くん頑張ってんな。終わったみたいですね。ちょっと星ナビは置いといて。はい、じゃあ、えー 動画見てみましょう。これだな。コンプ2ですね。さっきと違って、そのコメットモードに。あー、ちょっと短すぎたー !50 だと短すぎるみたいですね。80とか、残像レベルは80とか、70ぐらいでいいのかなはい。合成開始です。ちょっと合成終わる待ちましょう。えーと、合成が終わりました。えー、今できたのがこれかなアウトプットの方、写真見てみましょうか。 こっちは、そんなに残像レベル的には分かんないですね。こっち。はい、こういう感じですね。ちょっとパソコンピクピクしたらもう一回やりますね。ちょっと後ろがすぼまってますね。ああ、こんぐらいがちょうどいいのかな。うん。まあ、こういう感じで、えー、残像レベルっていうのを、まあ、こう下げていくと、えー、こういう風に後ろがすぼまったようなものになる。ということで、これでタイムラプス動画できましたう。こう線にしていくやつね。 うん、なので、まあ、Windows の方はこのシリウスコンプを使ってください。はい以上になりまとめるとですね前回の動画、えー、比較名合成のナンバー2ですかパート2で紹介したスタースタックスでもちろんできるんですけど今回紹介したシリウスコンプっていうですねソフトを使えば まあ、言葉は日本語だし、比較名合成の写真もできるし、しかもそれも動画にもしてくれるっていうね、非常に便利ですよっていうことで、Windows ユーザーはこんな感じで、比較名合成のタイムラプスは割と手軽に、はい、楽しめます。あの、ダウンロードするときのね、なんですか、セキュリティの警告あれだけ、あの、ま、動画で紹介した通りに外せればいいんですけど、 もしね、あの別の条件で出ちゃったりした場合は、ちょっとね、あのネットで検索して、なんとか調べてみてください。うん。はい。というわけで、この次の動画はですね、マック編になりますが、うマック編がね、いろいろ大変だったんだわ。まあ、それは次の動画でお話しします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。